ははい、いいおはようごござざまますすラスカルでございます今回ね撮らせていただく動画の内容なんですけれどもサムネとかタイトルとかにもあるようにですねコロナののの騒動中の動動中画活動の内容についてです今回ね、えー、視聴者様から外食動画をあげることについてですね、まあ、あの今の騒動中にあげるのは外出の助長する内容になるのではないかという質問をいただきまして。 その内容についてね、少しお話ができればと思い動画を撮影させていただいております。まずね、えー、動画の内容、えー、大前提としてですね、助長するために動画を上げているわけではございません。現在の期間中ですね、えー、活動するにあたってスケジュールを変更してですね、えー、先送りにできるものは基本的にスケジュールをリスケさせていただきまして、今まで取り溜めしたった動画をメインとしてですね、編集をしながら動画活動を行っております。 ではなぜこの期間中に外食動画を上げているかと言いますと事態が収縮した際にですねしっかりと皆さんに我慢した分外食産業を利用していただきたいと思ってこのような動画活動をしております今ですねあのー、僕の身の回りのお話が聞けるね飲食業さんであったりとか他の企業さんもそうなんですけれども自粛中のマイナスで実際はねかなり存続が危ないというか たたむんじゃないかっていうお店さんがね多数ございましてなので事態が収束して持ちこたえた先にねできる限り溜め込まずにこういった僕が動画を撮って先のお店さんですとかお金を使ってサービスを利用していただければと思っておりますこのコロナ等の事態を受けて各店舗さんもですねもともとやっていなかったデリバリーですとかテイクアウトを始めて少しでも皆さんの元にですねサービスをしながらも不安ですとか 拡大を防ぎながら事業を続けていく努力をしだしているお店も多々ございますなのでね、少しでもそういったサービスを利用しながらできる限り拡大を防いで生活していっていただければなと思っておりますそのままね、事態が長引けば長引くほど将来ね、病気が収束して 人々が元気になったとしてもお店とか国がね元気がなくなるのは目に見えているので皆さんもね一人一人こう協力し合って一日でも早く元気になることを僕は願っておりますまあちょっとなかなか難しい問題なのでね話の取りまとめがちょっと下手な部分があって伝わらない内容もあるかと思うんですけれども、まあ、こんな感じで動画を締めくくらせていただきたいと思います。以上、ラスカルからでした。じゃあ、ね